それではお願いいたしますこんなふうに混ぜ混ぜするシーンありますから一緒にねご飯ジャマンから納豆をみょーんってやってるような雰囲気で一緒に真似してみてくださいあとアップップもありますからねお願いしますああよしょ よいしょ指を大きくよくいてあぐー ぱ, ぱぐるりましょあぐーぱぐるぱぜます。おどんどんどん 嬉しいなー。ありがとう。絶対的にまたこっち来れば。<笑><笑> はいおいしょ おいおいお、はいおい カットありがとうございます皆さんとご協力でね、最後ね、こんなに華やかにできました。ありがとうございます。はい、ではちょっとね、飲み物を終えしたらまた始めますので、笑っててください。ありがとうございます。